王様に捧ぐ薬指、橋本環奈に出来ハマまり主人公像なのに、代表作にはならなそうな予感。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。このままでは、代表作は、紅白のまま変えわらなさそうだ。先週火曜にスタートしたラブコメディー、王様に捧ぐ薬指、t b s 系は、 意外にも橋本環奈にとって地上波の連続ドラマ初主演作。昨年大晦日の NHK 紅白歌合戦で司会を務めた橋本は、その堂々とした完璧なつかさっぷりな好評を博し、どのアーティストよりも話題をかさらったのは記憶に新しいだろう。今のところ女優としての代表作がない。橋本は、かつて地元福岡のご当地アイドルグループに所属していたが、現在の肩書きは、女優。 けれど今のところ、これといった代表作に恵まれていないのだ。これまでにレンドラへのレギュラー出演はたびたびしており、劇場版も大ヒットした、今日から俺は。2018年、日本テレビ系にも出演していたが、こちらは45番手の役どころ。映画ではいくつも主演作があり、中でもキング、プリンス、平野志陽とダブル主演した、かぐや様は小倉世せ天才たちの恋愛造船。 シリーズ、2019年、2021年公開はスマッシュヒット。だが、橋本の絶大なる人気や知名度から考えると、代表作というには物足りない。そう、橋本はまだ女優として大手を振って代表作と言えるような作品に巡り会えておらず、現状では代表作は紅白なのである。そんな彼女がマンを知してのレンドラ初主演となった王様に捧ぐ薬指輪。 残念ながら大ヒットすることはなさそうな気配。昨年放送の恋愛ドラマ、サイレント、フジテレビ系はブームを巻き起こし、主演した川口春菜とスノーマン、メグロハスにとって紛れもなく代表作となったが、王様に捧ぐ薬指は第1話終了時点で、すでに橋本の代表作にはならなそうな雰囲気が漂ってしまっている。橋本館内外には演じられないヒロイン、王様に捧ぐ薬指は、 大切な家族を守るべく結婚を選んだ、ドビンボーシンデレラ、羽田彩香、橋本と経営する結婚式場の業績不振を立て直すため、好きでもない彩香と打算で結婚した、ツンデレオン像師、神殿統合、平、聖、ジャンプ、山田良介が繰り広げるラブコメディ。橋本演じる彩香は絶世の美女で、根は素直で優しいキャラクター。しかし、 その様子短麗さで多くの男が惚れてしまうため、男同士が争ったり、女たちから嫉妬されたりと、すぐにトラブルが起こってしまう。さらに、もともとストレートにズケズケと物を言う強気な性格で、喧嘩を打ってきた相手に言い返して怒りを煽ってしまうこともあり、周りからは男をたぶらかす悪女と思われている。そんな主人公、彩やかだが、橋本に当て書きしたんじゃないかと思えるほど、ハマっているキャラクターだと感じた。 第1話では、あやかが東郷の前で、どうも、悪女ですと開き直って前回の笑顔を見せたり、バカな男たちが勝手に惚れてきただけなんで、この顔が良すぎるんですかねと悪態をついたりするシーンがあった。こういった演技は、橋本の類いまれなるルックスやバラエティ番組などで見せる愛嬌のある毒舌キャラと、非常に神話性が高いのだ。元作は2017年まで連載されていた同名漫画が原作のため、 このドラマのために生み出された主人公ではないのだが、橋本以上にこのキャラクターを講演できる女優なんて存在しないのではないかと思うほど、彼女にうってつけ。要するに橋本が演じる主人公像としてはこの上なくドンピシャで、その点においては素晴らしい原作選びだったと言える。逃げ恥のように大化けする予感なし。けれどこのドラマ、橋本と主人公の相性は抜群なものの、 設定や演出が定番すぎて、既視感がありまくりなのである。まず庶民女性とセレブ男性の恋愛という設定で言えば、花より男子、シリーズ、2005年、2007年スラッシュ TBS 系や、リッチマン、プアウマン、2012年、フジテレビ系などがある。また、恋人同士ではない二人が偽装結婚するという設定は、逃げるは恥だが役に立つ、2016年スラッシュ TBS 系や、 婚姻届に半を夏しただけですが、2021年スラッシュ TBS 系などがある。王様に捧ぐ薬指はラブコメらしい突飛な設定ではあるが、かといって斬新というわけではなく、かつての人気ドラマからパッチワークしたようなどこかで見たことがあるストーリー。直称気味のマンネリ物語になってしまっているのだ。脚本や演出も、よく解釈すればラブコメの王道路線と言えるが、 悪く解釈すれば、フォーマット通りでオリジナリティや工夫を感じられない。制作人からはせめて新しいものを生み出そうという気概が感じられず、とりあえず失敗しないことを最優先にし、守りに徹しているように見えてしまう。大苔はしないだろうが、逃げ恥のように大化けする予感もしない。第1話の世帯平均視聴率、ビデオリサーチ調べ、石東地区は 7.5% で、 トバーのお気に入り登録者数は 56.3 万人。4月21日現在と悪くないスタートを切っている。しかし、前述したように、跳ねて社会現象化するような雰囲気はない、安全牌、といった印象なので、橋本にとってお天にはならない代わりに代表作にもならなそう。主人公のキャラクターは橋本に激ハマりしているので、今夜放送の第二話以降で目新しいチャレンジングなストーリーになっていけば、代表作は、 王様に捧ぐ薬指となるかもしれないが、果たしてどうなるか。堺井屋大地、恋愛をロジカルに分析する恋愛コラムニスト、恋愛カウンセラー、日刊スパ、にて恋愛コラムを連載中。他に、現代ビジネス、文春オンライン、春映社オンライン、女子スパ、などにコラムを寄稿。